こんにちは葵です今日は酸味のある爽やかな味付けの切り干し大根の和え物の物レシピをご紹介ししていきます切り干し大根って煮物にするとなかなか子供が食べてくれないっていう悩みを抱えている方も多いと思うんですがそれを今回は和え物という形で子供をも食べやすい味付けにしていきます。 さらに切り干し大根は通常の大根よりも栄養価もかなり含まれてますので野菜を食べさせたいという方にすごくおすすめのレシピですそれでは早速作っていきましょう葵の給食室今日は切り干し大根と もやしときゅうりと人参これを使っていきます最初に切り干し大根軽く洗って水で戻しておきましょう切り干し大根はこのようにたっぷりのお水でつけておきます東亜産物さんのすでに 3cm 幅にカットされている切り干し大根を使いますもうカットされているので非常に便利です切り干し大根は大根を天日干しして作るんですけど天日干ししているので風に乗っていろんなゴミとかが付着しちゃうんですね で私たちの元に届くまでにそのゴミが付着していないかちゃんと選別をいろんな方々がしてくださっていてその様子を東和幹物さんの工場見学の際に見させていただいたんですけど本当にその様子にもう衝撃というかもう感動したので是<笑>非皆さんも見てみてください。 ちなみに東亜幹部さんのお話最近よく出てきますけどあの初めてあの工場見学行かさせていただいたところですごく印象深くてカットされたものもすごく個人的にいいなと思ってあの皆さんにおすすめしているだけで決して案件とかではないのであのぜひ皆さんも概要欄にリンク貼ってあるので使ってみてください材料を切っていく前に最初に調味料を加熱をしておきます今日はお酢使いますのでお酢を少し加熱しておくと酸味がやばらん かみかみ今日はお酢使いますのでお酢は加熱しておくと酸味が和らいで子どもがすごく食べやすくなりますお酢にお砂糖それからお醤油全部の材料を合わせて先に加熱をして冷ましておきましょう保育園では量がたくさんありますので小鍋に入れて加熱をするんですがご家庭用では量が少ないので ふわりとラップをしてだいたい 500W の電子レンジで2 3 0秒加熱をして酸味を飛ばしていきましょう加熱し終わったらラップを外してこのまま粗熱を取っておきましょうでは野菜を切っていきましょう野菜は切り干し大根に形状を合わせるので短めの細切りにしていきます きゅうりは今長めに切ってましたので半分の長さに切っておきましょう。人参も細切りにしていきましょう。人参はもう今日短めだったのでこのままのサイズでいきます。もやしはざっくりと3センチ幅くらいに切ります。 あのもやし揃えるのって難しいのでざっくり横と縦に葉を入れて短くなれば大丈夫ですこの柔らかい食材なのでちょっと長く残ってても問題ないですでここでいつもだったらこの切り干し大根を切るんですけれども今日はもう切る必要がないのでいよいよ全部の材料を茹でていきましょうまず人参から茹でていきましょう人参はお水から茹でた方が柔らかくなりますので お水に入れて火をつけます人参は沸騰してからだいたい2、3分入れていきましょう3分経ったので引き上げていきましょう次にもやしを入れていきましょう沸騰したお湯の中に入れて約3分ほど入れていきますもやしも3分経ったので引き上げていきましょう 大人はねもやしシャキシャキで食べたいから1分ぐらいさっと茹でればいいんですけど子供用なのでちょっとだけ長めに茹でてます最後にきゅうりも茹でていきましょうきゅうりは加熱殺菌の意味で保育園では約1分間さっと茹でます今の人参もやしきゅうりのようにアクのあまりない野菜から順番に茹でていくとお湯ずっと同じもの使えるので茹でるのが本当に楽になります ほうれん草とかあときゅうりもちょっとアクがありますのでそういった野菜は必ず最後に茹でるというようにしていますきゅうりも1分経ちましたので引き上げていきましょう今ゆでた野菜は流水にさらしてしっかりと冷ましておきましょう 本来は切り干し大根もここに入れて一緒に全部流水にさらすんですけど切り干し大根長く茹でますのでちょっとその間にどんどん火が通っちゃうので先に流水にさらします家のコンロでは多分あの2箇所同時に茹でたりすると思うのでこの必要はないんですが1箇所でやる場合は先に冷ましておいた方が火が通らないので食感が良くなります切り干し大根は水戻ししてザルに開けたら茹でていきましょう 大人用は水戻ししただけでも食べられるんですけれども、お子様はこれだと噛み切れませんので、しっかりと茹でていきます。このままね。食べても。うん、美味しい<笑>美味しいしいんですよ。で切り干し大根は水から茹でていきます。根菜類なのでしっかりと水から柔らかくしていきましょう。<笑>バリバリうるさいかな？そしたら加熱していきます。 切り干し大根は大体13分から15分ぐらいちょっと長めに茹でておくと子供がすごく噛み切りやすく歯切れも良くなりますのでちょっと長めに茹でましょう15分経ちましたのでザルにあけてこちらも流水にさらして冷ましておきましょうではすべての野菜の水気を絞っていきましょうこの水気をよく絞った方がより材料が馴染みますので美味しくなります こ, こかなり力いりますのでご家庭ではあのパパに<笑>やってもらってください<笑>結構ね保育園だとかなりの量をこの水切りをしていきますので終わった頃にはね腕がだいぶ痛いんですよ<笑>ここがね一番大変なところです切り干し大根って 栄養価もすごく高く高てこの量だと普通の生の大根使うよりもカルシウムと食物繊維が約2倍多く含まれていて保存もできるし何よりよく子供が噛むんですよ<笑>本当にね噛んで食べてくれるので咀嚼力強化にもつながるしかなりねいいんですよ乾物ってなので多分保育園の給食って切り干し大根とかひじきとか そういうい乾物を使う献立てって結構多く出てくると思うんですけどそれはねそういう理由から使ってます一、まあ、番はね栄養価が上がるっていうところなんですけど煮干し大根ってこう煮物のイメージがありませんか 多分煮物をするパターンも多いと思うんですけどこのサラダにすると子どもの食べ具合がだいぶ良くなります煮物だと苦手な子も多少いるんですけど切り干し大根のサラダだとほぼ全員食べますねいろんな他の味付けのレシピとかもあるので<笑>また切り干し大根のおすすめサラダレシピはたくさんご紹介していきます水気しっかり切り切終えたら 最初に加熱して冷ましておいた調味料を入れてあえていきましょうこのサラダが抜群に美味しいんですよや<笑>みつきになるこの甘酸っぱいタレがうんもうね作ってる段階から本当にすごいいい匂い切り干し大根もいい色に変わりましたね もうすすでにニヤついてますけど顔が私サラダはなるべく冷やして食べた方が味なじみが良くなりますので時間がある時は冷蔵庫に入れてから食べるようにしてくださいの給食室給給食うれしいな何でも食べましょうよく噛んでみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます <笑>もうさ匂い嗅ぐの癖なんだけどもう匂いだけど美味しいよいただきますうん大満足おい<笑>しい甘酸っぱいタレがおいしいうんこれは すすごいいさっぱりししてて美味しいですお酢とお砂糖のやっぱりこの甘酸っぱいタレがすごく食欲をそそる香りと味になっているのでもう口に入れた瞬間からふわっと爽やかな香りがきて本当に美味しいです先ほども言ったように水分をよーく絞るっていうのとあと冷蔵庫で冷やして味なじみを良くした方がより美味しくなりますので是非そのようにして食べてください。 もうこれだったら永遠に切れ干し大根食べられるぐらい美味しいのでぜひちょっと切り干し大根が苦手なお子様とかあと野菜を食べてもらいたいっていう場合はこの切り干し大根を使うと栄養感もかなり上がりますので本当におすすめです保育園ではカレーライスとかだとこうパクパク結構スピードよくみんな子どもたち食べちゃうので。 ちょっと箸休め的な形でこういった噛み応えのある切り干し大根のサラダっていうのを入れておくとカレーバーッと食べてもここで一旦よく噛んでくれるっていう風になりますのでそういった組み合わせをするのもおすすめです。